覚えていただきたい内容がございます現在マスクが増えてきていますマスクについてですがここの部分凹凸がありますまた表裏についてですがこれ実は広げると立体的になります ではゴムひもについて説明しますがこれ実は裏側についていますですので表か裏かはゴムで判断しないでくださいなぜかですこれは日本人向けに実は前試供品でもらいましたただしかし実は メイドインチャイナ中国製ですではこれについてですが実は表側にゴム紐がついています広げるとやはり立体的になるのは表側のゴム部分になりますでは表面的な違いになります 結局言いたいことはここの形を見てみてください。これは息をしやすい状態でマスクを作られている工夫になりますのでこれが本来はここを見るとわかるような状態になっています。では疲れてますのでカナは寝ます。See you. モカみたいに熟睡できればいいですけどね。皆様ご心配ありがとうございます。かなでした。